はい、おはようごござざいいまます。からでございます。スで今日はね、群馬県の前橋市にある、御往進門司さんにお邪魔しておりまして、ちょっとね、今回はね、画面からは見えてないんですけど、橋宏さんと今、ご一緒しております。あの、橋宏さんねあの、大食いというよりかは、グルメブロガーみたいな方で、いろいろ、ね、あの美味しいところ、えー、ブログ載っけてるんで、よろしければ、概要欄の方から、ブログの方ですね、あの閲覧でください。 今回はね、あの、むきと卵っていうメニューをいただく予定で、一応ね、ゆで前で 2.3 キロぐらいあるみたいです。通常の麺量は約200グラムみたいなんですけど、今回はだから、11杯以上分の<笑>メニューが出てくる形なので、ちょっとどんなものが来るか、楽しみに待っております。ああということで今、メニューの方が届きました。<笑>すーごい。 見えるかなななこんん感じなんですけどでね具材がまあチャーシューとネギで味玉ちょっとベッドで注文させていただきましてでこれね鶏リュフなんですけどこれトリュフオイルがまぶされてるみたいでかなりね風味がいいらしいんでちょっと楽しんでいきたいと思いますいただきますこれレモンを外してっ混ぜる前に麺だけ。 だからちょっと全部混ぜていきますね。うんうん、うん、うん。めちゃめちゃうまくない。 うん、うん、返しの味とそのトリュフオイルめっちゃ合うこれ、うんうん、うわこれうま でかいな<笑>、うん。うんうんうんうんううん 食べやすい。<笑> 味変のレモンうわめっちゃ美味しそううん<笑>、うん レモンを絞ると、一気にパスタですね、うんうん。めちゃめちゃうまい。うま い, で す, うまいですね、すこれ、うん。謙遜できないぐらいうまい。ですよ<笑><笑>本当、トリュフ醤油みたいな、最初もともと味なのに、やっぱレモンかけると、パスタっぽいような。百パーセこれ、これ絶対ブラックペッパーあると思うんですよね。 買いますよねねよね<笑><笑><笑><笑>レモン多めでブラックペーパー開けるとこれめちゃめちゃうまいですね。 い最初はもう本当に濃い味 の, そのレモンを絞らない時はそれこそ麺類ご飯って感じなんですけどレモンとか絞ってねこういうねブラックペッパー開けるとパスタサラダみたいな感覚になるから結構ね普段食べる量よりも多分スルスル入ると思う。 新大丈夫ですか、ね。<笑><笑> はういいいいすありがとうございますちょっと締めに<笑>よいしょライスをいただきました<笑>いやよいしょ、はい、こ, れ<笑>これめっちゃおいしそう。 うわめっちゃ美味しいです<笑><音声><音声><音声>いこれします、ね、<音声>いやこれは追い飯しないともったいない<笑>。 うん、うん。ああ、うまかっ た, <笑>た。これ、今日の麦と卵、めちゃめちゃ美味しかったです。であのこちらのニボシにんさん、あの先日リニューアルしまして、まあ、こちらのメニューがね、レギュラー入りしたんですけど。 プラスアルファで、今ね、あの、中休みがなくなってるみたいでして、ずっと投資営業でやってるので、ぜひ皆さんね、ちょっと足を運んで、これ食べてください。